バチュエラーデートが人に勧めたいほど気に入っているし、ガイル20ケラ30代の女性425人に死活女性の連活への意識、実態についてのアンケート調査を実施し、その中から恋人になりたい有名人ランキングを発表しました。3位は人気グループスノーマンのメグロレンさん。メグロさんは1997年2月16日生まれ、 東京都出身、簡単なお仕事です。に応募してみた、日本テレビ系のほか消えた初恋、テレビ朝日系で主演を務めました。連続ドラマ、サイレント、フジテレビ系、放送中の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、舞い上がれ、にも出演。には佐藤健さん。佐藤さんは1989年3月21日生まれ。 埼玉県出身、映画、ルローに剣心、シリーズ、映画、バクマン、などで主演を務めたほか、現在放送中の連続ドラマ、100万回言えばよかった、TBSK、毎週金曜午後10時に出演しています。1位は人気グループ、キング、リンチェプリンス、平野市洋産ワーサンーさん。 平野さんは1997年1月29日生まれ愛知県出身。連続ドラマ、花のチャレから花男 NEXT SEASON からに出演したほか、連続ドラマ、黒詐欺、共に TBSK 映画、ハニー、カルヤ、様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からシリーズでは主演を務めました。 2月3から6日にわたり、インターネットで実施された死活女性の連活への意識、実態についての調査では、恋人になりたい有名人ランキングのほか、人恋人になりたいですかというアンケートも行いました。 結果は、3位が、ややそう思うで、で 15.3%、2位が、あまりそう思わないで、で 33.6%、1位が、そう思わないで、で 37.4%、計 71.0% の人が、人、恋人になりたいわけではないということが明らかになりました。トナンサー編集部、ご視聴ありがとうございました。